生きてる人間とということを説明しているのだよ勝ち負けにこだわったり頭を抱えるようなトラブルとか夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢でありそれが自分の幸福だということを知っているもっとも戦ったとしても私は誰にも負けんがねん。 Thank、you